はい、6番目遺伝子の機能と発現部位を調べるを言ってみたいと思いますけれどもこれですねあのここからまあ積極的に肺発生に介入していってコーディング a の機能を調べるってことをやっていきます、えー、確認ですけれども一つの金魚っていうのはあの E127X の ー, コーディング a、えー、遺伝子っていうのをですね あのまあ、持っていても1つなんですね、基本ワイルドタイプを必ず持っている、ワイルドタイプの野生型のです、ね、コーディン A 遺伝子を持っていると、でそういうことであればです、ねあの、1つの金魚から得られた受精卵に、えー、コーディン A 遺伝子の機能を抑える試薬を打ってやると、これ、モルフォリーノってい う, う遺伝子の働きを抑える、まあ、薬を作れるわけですけれども、それを打ってやると、まあ、どうなるかと。 で打ち込んでやるとですね、本来一つ尾の、まあ、あ金魚が出てくるはずなんだけども、この尾びれが割れたあ金魚が得られたということになります。あのまあ、つまり、コーディンエ遺伝子の機能を抑えてやるとですね、双オ金魚が作れるわけです。人工的にそういうことができると。でもう一つはですね、双オ金魚っていうのはあ野生型の コーディン A 遺伝子を持っていないわけですけれどもこれ野生型のコーディン A 遺伝子をフタオ金魚に打ち込むとどうなるだろうかなと、まあ、ないところに足してやるわけですねでそうするとですねあのフタオツオの金魚がこう1つに戻るとで逆にですねそのフタオ金魚のーコーディン A 遺伝子 E127X のーコーディン A 遺伝子 の, あのメッセンジャー RNA を フ蓋を金魚に打ち込んでやると、まあ、何が起きるかというと何も起きないつまりその e 127 x タイリス遺伝子っていうのはその、まあ、ほとんど機能を失っているか、まあ、確実に言えるのはあのワイルドタイプあの野生型のコーディング遺伝子に比べて著しく機能が低下しているということが言えます でコーディーン遺伝子は背側を作るということも説明したかと思うんですけれども、まあ、それ具体的にまあどこかこうどこに出てるのかっていうのをインサイチューハイブリダイゼーションっていう技術を使うと見れるわけですね。 でコーディン A 遺伝子っていうのは背側に出ると。で、双尾の金魚の肺発生の途中の段階でですねあ、どこに出てるのかなって見てやると、肺の背中で出ているわけですけど、これ、あの先ほど述べました通り、E127X 対立遺伝子の方の、うんえー、遺伝子なわけなので、これ、要は機能を持ってないやつですね。機能を持ってないやつがどんだけ出てもですね、 まあ、何の働きもしていないと。で、その証拠に、その背側の逆側の腹側で出る遺伝子の発現パターンを見ました。要はこ、ここの BMP4 っていうんですけれども、この遺伝子、まあ、おなかを作るわけですけど、おなか科の大きさを決めてるこの遺伝子がですね、まあ、これ、 えー、1つ尾の金魚と2つ尾の金魚を見比べてみたらわかるように、これ非常にこの2つ尾の金魚の BMP の発言領域ってこれ広くなっているわけですね。でさらに発生を進めてみて、えー、1つ尾と2つ尾でさらに詳しく見てみると、もう明らかにですね尾っぽのところでですねあの両者の発言領域が違う。これはその ひれの上にですねひができる場所にこの遺伝子出てくれるわけですけれどもそれまあ前から見てみましょうそうすると1つあは大人になった時に1つの尾びれを作るように正中線上にこのシュッと筋が入って見えますけど2つはこうここで分かれてますよね。 はい、でこう分かれてるのを見て分かる通りにこ の, あのヒレを作る時ところがここですよっていうところを示している遺伝子もちっちゃい時からすでに分かれていてこういう変化が起きたからこそこういう発生で プロセスの変更が起きたからこそ、最終形態としてこういう二尾の金魚が出来上がる。つまり、えー、コーディングン遺伝子の変異による機能が低下して腹側組織が広くなったからが故に二尾の尾びれが出現することができたんだよということが言えたのではないかと思います。